The Hendy Stickmin Collection 実況。今回をもちまして。最回はい、ということで。で今回は、あの、Hendy くん実況最後なんですけど。あー、なんか、あ、類線が。うーぅぅぅぅぅぅぅぅぅ。いやー。これが最後か。Hendy くん悲しいよ、ちょっと。 あ、そうだね。裏切られたルートやん。え<笑>何なんか、んかいきなり、なんか、バッドエンドなんだけど。おー、えおー、えおれおー、生きてる。おー、誰やうん。おー、それはサンキューだな。あ、グーン人体えおー、え老、ー、化してる。 ロボットだ。な、うんでわかんの。なんでわかん。い、え、や、ー、いやいやいやいやいや。な、なん、ななんで。<笑>そんな機能あんの。よくね。<音声>あ<音声><音声><音声> おおやばい。ライトハンドマン。おおえ、何いきなりクライマックスなんだけど。ガン行こう。なんかガン行 け, 行けそうなんだよな。やっぱ。なこういう戦いってなんか大体銃が強いって言われるやん。かっこいい。何それ。おおあ なんだ、スピリットホームって。なにこれ行ってみよう。<笑>ああ<ー>。ち<笑>ょ待って。あのー、なんの、ええ、ちょっと待って。え、え、待 っ, 待って。え、日本語喋ってないええいえ<笑><笑> え, え、待って。日本語。日本語喋ってるよね、これ。いいね、てか、よく見たら<笑>、字幕が<笑>。よく見たらさ、そう、字幕ついてるよね。 ううん、めっちゃ喋るね。まあ、でも日本語難しいからね。あ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>な、俺これ何、な、な、どういうストーリーかがわかんないんだよな。俺最近ね、ちょっと徐々ョ見始めてね、ちょっとハマってるんですよね。 声<笑><笑>よ怖い、パさっきがねえ な, な。てか、よく見たらさ、よろしくない。てか、よく見たらさ、おお。<笑>でも待ってか、今、なんかヘンリー君、ジョ立ちしてなかったよく見たらさ、このヘンリー君のこのスタンドさ。 なんか、ブチャルティのさ、さあれに似てんだけど。うっ、っねー<笑><死>、ね、<笑>やっぱありえなさそうな剣か。<笑>うおーいやいやいやいやいやいやいや。<笑>違う違う 違, う 違, う い, 違いすぎ違う。剣のあれが差が。<笑>剣のさ、えぐいって。おやばくないえー、<笑>いやいやいやいやいやいや。 何今<笑>おーおおぉ打ち上げらるた。おーえおえおおお目に刺さったぞ<笑>目っていうかあの機械の方の目だけど刺さったぞおぉ外したどやでっか浜あれか ま、あさすがに刺さっても生きてはいるか。んここで野球やる行<笑>くぜ、伸びたおれあ<笑><笑>あ、あ、これもしかしてこれもしかしてあ<音楽>。これは何ん<笑>びっくりと、ちょ待って。<笑>ポケモンやんけ<笑> あれヘンリーくんで Z 技使えるんおえー、はぁえ、何しのいやいやいやいやいやいや、圧倒的にやばくないちょっとこれ。おぉえぇ、ー、黒焦げなったよいやいや、強すぎんやばいやん。おぉ。そのまま撃ち殺せよ。 何をするかと言われたらね、同じことをやり返すんですよね。ん。哀<笑>れだなあは<笑> ?What the fuck? 嘘やろいやいやいやいやいやいやいやいやいや。まあ、パラシュート、あれなんて聞いてねえよ。エアーシップってなんだんエアーシップって何んあ、あ、そういうこと えそれじゃあいれじゃないあの一緒に死ぬああやっぱこれが正解かあああああああああああああそういう系ねこういう時なんか棒人間不利だよねあおおいええちょっと待ってえ撃たれたよ嘘やろえこれ死ぬくないえっヤバくないこれ あえ、生きてるうん。あお前も生きてんのかいちゃっかり。うん。あ<咳>、うん、あ、力尽きた。ええー、クリアなのこれ。うん。やったね、ヘンリー君。勝ったよ。あーでも。なんか、さっき撃たれたもんね。結構な重傷。 結構、あれかな痛いところ行ったかなあー、これでクリアか。頑張ったね、ヘンリー君。しっかり、休めよ